で覚える英会話の覚え方は国際語学研究所が7年の歳月をかけてアメリカ人の3歳の子どもがなぜ英語の言葉を覚えることができたかの研究から導いた英会話のカリキュラムです。 アメリカ人の3歳の子供の脳が英語の言葉を暗記をしないで覚えることができる同じ覚え方で英会話を教える学習法です試験のための英会話の覚え方ではなくコミュニケーションの道具としての 英会話の言葉を覚える覚え方です文字の読み書きが全くできない3歳のアメリカ人の子供が母国語の英語の言葉を覚えた同じ覚え方で英会話を教える教え方ですこの アメリカ人の3歳の子供がどのようにして生まれた国の言葉を覚えたかを解明できた言語学者は世界中にまだ誰もいません。ボコッポの言葉と人間の脳の関係を解明した脳科学者は 世界中でまだ誰もいません。この脳と言葉の関係を国際語学研究所が解明したことで日本人の誰でもがアメリカ人が覚えた同じ覚え方で英語を覚えることができるように なりました赤ん坊がアメリカで生まれアメリカで育ったなら誰にも習わなくても一人でに母国語の英語を話せるわけは世界の言語の謎でした科学者や研究者が その言語学の謎に取り組み研究をしてまいりましたがまだ誰もが解明することができませんでした言葉は音です日本人の脳がどのようにしたら英語の音を聞き取れるのか日本人の口から どのような口の動きをしたら英語の音を作り出せるのかそして日本人の脳が英語の単語を1万語以上日本人の脳にボキャブラリーを増やしていけるかの記憶の回路まで踏み込んだ研究を順序よく時間をかけて 研究ししてままいりましたこれが英語の言葉と脳の謎を解明できたわけなのです。